さて、ここまで HTML の要素をいくつか見てきましたけれども、ページを作ってみると全部真っ白と真っ黒に変わり映えしません。しかし、世の中の Web ページを見ると、色や配置などの表現が様々に工夫されていますね。じゃあ、自分のページでも、その色や配置をもっと工夫するのはどうしたらいいでしょう、えー、実は、あの、HTML の中に、えー、例えば文字を多くするタグとか、色をつけるタグとかがあるんだろうと思うかもしれませんけど、そうではないんですね。 昔はそう言ってたんですけど、今では、その、文章の構造、例えば見出しですとか、段落ですとか、いうのと、それをどういうふうに表示するというのは、分けるという考えが主流です。例えば、ラテフを考えるとかさ、ラテフでは、ここは段落とか過剰書きとか指定するだけで、どういう見せ方にするかは、もうラテフに組み込まれた、えー、まあ組み版の知識で綺麗にできるようになっています。 HTML の場合は、そういう組み版とは違うんで、自分で好きにできるんですけども、やっぱり、どういう範囲をどういうふうに表示するっていうのは、別になってるんですね。えー、例えば、見出しが複数ある場所だと。この見出しは全部青にして、えーまあ、太い線を持つけますとか、えー、いうふうにしたいとしますよね。そうするとですね、HTML はこのままなんです。で、スタイルシートというのを別に用意して、そこで、 H1 の読み出しは全部青い色で河川付きにしますとか。あるいは、えー、この段落も1文字減ってませんよね。自下げしたい場合は、全部の段落は5文字自下げして始まるようにしましょうとか。そういうふうに、要素の種類ごとに設定するとか。これをスタイルシート と, というふうに呼んでいます。HTML と組み合わせるスタイルシートの指定言語、まあ、指定方法としては、CSS、カスケリンスタイルシートと呼ばれるものが使われます。 で、html で CSS の指定を追加する方法は3種類あります。一つはですね、えー、ヘッド要素。このヘッドの中にスタイルを書くことができます。実は皆様にコピーしていただくテンプルにはですね、もうこのスタイルタイピックテキスト CSS、スタイル終わりというのが書いてありますから、この中に直接スタイルシートを書けばいいんですね。もう人部ができてます。それが1番目。2番目はですね、 複数のページで、えー、スタイルを同じに揃えたい。まあ、よくありますよね。一つのサイトの中では全部同じ色使いにする。えー、そういう場合は、えー、スタイルシートを別のファイルにして、えー、このリンクというタグを使って、えー、スタイルを複数の HTML ファイルで共通に指定することができます。それが2つ。3番目としてはですね、えー、もうこの段落だけ青くしたいとか、 いう場合は、こういう書き方をすることもできます。まあ、とりあえずこの一番目がまあ普通だと思うので、今日はこれから一番目のやり方をやってみましょう。実際、さっき出てきた青字レフト字をやってみましょうか。これかチ H1、カラー、ブルー。そうすると、 このクノロペイというとか青くなりましたね。えー、それから、えー、テキストデコレーション、アンダーライン。で、えー、実行すると、をう、下線付きになりましたね。で、この H1 のタグはみんなそうなってるので、えー、例えば後ろの方にもっと別の H1。うん、えー、ちなみに、 もうちょっと追加の要素を書いたいそうすると、えー、この国のページというのも、ちなみっというのも、どっちも H1 の要素なので、同じようにこの H1 の指定が適用される。ですから、えー、一箇所で指定すると、何か所でもその同じタグのところは同じスタイルに指定することができる。まあ、統一的ですし、えー、指定も一箇所で済みます。ここがスタイルシートの特徴であり、いいところです。 このような部分はこうっていうのを否定するのが大好式もう一度だけやりましょうか。例えば、色を否定すると思例えば、今度は P タグで、えー、テキスト、インデント、ゴムそうすると、えー、この、えー、段落の先頭側はゴムに自下げされます。 えー、ちょっと段落の先頭がわかりにくいですけれども、幅狭くすると、こういうふうに、えー、段落の先頭が1文字下がって、2行目からは左に揃うようになってます。だからまあ、日本語の場合には段落は1文字下げて書くというのは普通ですから、こういうのを普通使った方がいいですね。えー、次にですね、色を指定することができますで。特にバックグラウンドっていうのは、背景ですね。 RGB。これはあの図形、あの、図形、画像でやった RGB っ百180、200、255とすると、青が一番多いんで、青っぽい色になりますね。そうすると、まあ、段落の部分が青っぽい色になります。それから、じゃあ、このプレも囲みましょうか。のプレ。プレは、ボーダー、 4ピクセルの幅の太さの二重線の枠をつけます。ダブルのスペル違ってますね。このように4ピクセルの二重線の枠がつきます。 ちょっとこの周りが詰まってますよね。そういうときにはパディング。周りの枠を開けたいときにはパディングをしてください。パディング。ちょっと開けすぎましたかね。まあこういうふうにさまざまな指定をすることができるわけです。